え台風ボーイすさまじい陶器だふわり塾眠ねむいふわりだよー前にさふわりが生み出して破壊した最強モンスターいたじゃんそうスパイクマン彼に関してはさこう思い入れがさ強すぎちゃってとどめを刺した時の感触がねこうまだ残ってるんだけど。 あと今回は新しい怪獣の応募があったからここでぜひ紹介するよふわり塾ふわり師匠ここんにちはおっこちはしらえー、そんなことないそんなことないいや「君があってのふわり」「オスがあってのオス」「スパイクマン」を見てインスピレーションが湧いたので僕の考えた最強生物を紹介します。 おー詳しくはリンク先にあるイラストを見てもらえればと思いますが説明させてくださいほうほうイラストこちらええー、<笑>すごいあの力は感じる背景がまがまがしいよねああどっちかっていうとまあふわり好みではないけれどもうんーまあ相手にとって不足なし 聞いたことがあると思いますがキックはパンチの3倍の威力があると言います知ってるわ知ってふわりをふわり師匠誰だと思ってんだオスだよ本んに両腕に足がついた最強生物それがえあこちらタイフーンボーイです嵐のような連続蹴りからその名がつきましたなるほど 高威力のパンチを自在に繰り出せるので、攻撃面ではまず敵がいないと思います。得意技はコンクリートすら粉砕する上段からのかかと落としです。はあ、なるほどね。台風ボーイという名前は好きですこれ。チャラついた名前よりも、今流行ってるじゃん。ね。ヘンヘンマンとかね。あの、アメリカとかね。 ね、流行ってるよね単純かつ、えー、覚えやすい名前がねいいと思う台から「タボーイ」はよしこんなあれなんですかこのあの真っ赤な角強そうですねまあ今こうふわりの頭の中で攻略法を考えております加えてその激しいキックを生かす機動力馬の下半身です最高時速45キロぐらいでで走るので 機敏なフットワークで、敵を逃がしませんなるほどねーだから腕がねあっちょ 足, 足が12345めっちゃあるやー<笑>馬モチーフだったのねえいいと思ういいと思う動物モチーフねまあねでもねまあ馬の弱点ふわりは知ってますよそして 大事なののは弱点のカバーですまあね弱点のカバー大事それは大事よく見てるねふわりの動画をスパイクマンは頭部へ強烈な一撃をもらって倒れていましたねその点首のない台風ンボーイは脳震盪を起こす心配もありません貴様スパイクマンを苦労するか貴様ーにーうんまあまあまあまあまあまあまあまあさらに シンクの角が獲物に本能的な恐怖を与えますんーワンカラーの中の、えー、映えるツノってことですねそれが本能的な恐怖を与えますまあね動物によります<笑>どうでしょうかぜひ師匠と戦わせてみたいですよろしくお願いしますおっすふわ塾。よーし受けてたと早速 大分ボーイ、召喚。うわ、くい。うわ。ええ、大ボーイ、凄まじい動機だ。相手にとって不足なし。蹴り技は威力が高いから、受け方を間違えると、大怪我をする可能性があるんだ。ん 今回の敵はコンクリートを割るぐらいの威力があるらしいから的を絞らせないようにフットワークを使っていくのが大事かなそしてふわりはすでに台風防ーの弱点を見つけている使うのはそう平安五段のあの技です 上段十重系からの相手ー、ワリュク。よし、台風防衛が弱っている。そこでとどめな、下段十重系ュ。ということでどうだったかな。強敵だったけどさ、明らかに角が邪魔だったよね。平安五段は。 有名な型の一つなんだけどこのさ下段十字受けがかっこいいんだこの下段十字受けは受け技なんだけどかっこいいしさジャンプすることによって体重が乗るからフワリはあえて攻撃に使った引き続きフワリの対戦相手待ってるよそれでは本日の稽古はここまで面白かったら チャンネル登録よろしくねー。